最後に最高の風景、絶対一緒に見ようね。箱根駅伝、V 駒沢両母から、首相山野へ、最後の手紙、第99回、箱根駅伝で、2大会ぶり、8回目の総合優勝を果たし、史上5校目の大学駅伝三冠を達成した、駒沢大学。選手寮の両母を務める、大谷弘明監督の妻、京子さんは、チームのキャプテン三夜力選手に、レース前手紙で、メッセージを送っていました。 大路ロで19大会ぶりに優勝し、袋でも回想を続けた、駒沢大学。トップのまま、9区4年生の山野首相に、たすき、たすきが渡されます。14キロ過ぎ、横浜駅前付近の沿道に姿を見せたのは、大谷監督の妻、京子さん。選手寮の寮母として、28年にわたって、選手たちをサポート。 沿道で応援して、結果が良かったら最高なのでと、28年間で、初めて沿道での応援に駆けつけました。その京子さんからレース前、山野選手に送った一通の手紙。明日の箱根駅伝大学で、チームとして走る最後の駅伝。4年間の思いを、悔いのないように走ってきてください。この2年くらいで、本当に頼もしくなった、山野の走りを見れる喜び。でも、同時にもうこれで、駒台山野の姿を見れなくなる、寂しさもたくさんあります。 三夜にとって、最後の箱根駅伝は、おそらく監督、私にとっての最後の駅伝となると思います。山野徹の勇姿を絶対忘れないように、心に焼き付けます。最後に最高の風景絶対一緒に見ようね。今回で、大谷監督の勇退とともに、京子さんも両母から退きます。夏に、大谷監督から退任の意思を伝えられていたという、 山野選手へ、京子さんからも激励の言葉が寄せられていました。回想を見せる山野選手は、京子さんに見守られながら通過。山野、山野、山野頑張れ、声援を送る京子さんに気づいたのか。山野選手は笑顔。京子さんは気がついていたんじゃないかな。笑っていたような気がしますと、嬉しそうに話しました。山野選手も、大谷監督、京子さんへの感謝の気持ちを持って、最後の箱根駅伝を走りました。 手紙に奥さん自身も最後のみんなを支える箱根駅伝になると書いてあったので何としても監督のためにも奥さんのためにもしっかり優勝したいという思いがありましたリードをさらに広げる区間3位の構想で助 タ, タスキをつなげた山野選手駒沢大学は箱根駅伝を制覇し史上5校目となる大学駅伝三冠の偉業を達成京子さんはフィニッシュ地点でもチームの優勝を笑顔で見守り最後の箱根駅伝を最高の結果で終えました